はい皆さんこんにちはミサトーストリッチファームのコニタンです4月の30日日曜日お昼のひなやっていきたいと思いますそれでは皆さんよろしくお願いします行ってみましょうはい日曜日は午後がコニタンの一人勤務になることが多いです ということで、お昼の日が見ていきたいと思います。さて。はい、気温は二十八点九度。湿度は41。四十一パーセント。乾燥してるわけでもなく。湿度が高すぎるわけでもない。 天気は曇、ねはいそれでは再度床の温度を測っていきたいと思いますおはようみんな元気かなはいそれでははい2 9 5五度。 から 32.2 度かちょっと暑い 29.5 度から 32.2 度 29.5 度から 32.2 度ちょっと暑いかもしれない。 ちょっと暑いかないて。暑い時は。今ヒーターは強になってるのよ。まあ、暑かったらこんだけ広いからね。 ヒーターもあまり当たらない位置にいてくれるんじゃないでしょうか？はい、餌も順調に減ってますね。肉食べてね。偉いよ。はい、明るいところの餌の方が減ってる感じがします。ヒーター下は暑いんでしょうか？あまり餌が減っていない印象があります。 はい、えー、朝に設置したこのライトも意外とストレスのないような感じでヒナたちも大丈夫そうですそうだねうん急に明るくして大丈夫かなと思ったけど意外といけるねはい それでは一旦餌をちょっと取りに行きましょうはい3分の一杯を水け三分の一杯を分けて与えます、うん、はい で、お水も入れ替えて、二分の一杯を。二皿あげます。それではやっていきましょう。はい、こちらが、え、おになります。三分の一杯、頑張ります。はい、こちら。可愛い可愛 い, い、ひなちゃんにあげまちょう。サラサラサラサラ。 はい、エサだよなんか、明るいところの方が、目につくんですかねはい、ちょっとどいてねはい、ひなちゃんたち、ご飯だよ はい、食べるかな。はい、いっぱい食べて、大きくなってね。はい、早速モリモリ食べてます。いい傾向ですね。はい、お皿の前に鎮座して食べようとしている子もいれば。 暑いのかな。低い低い言ってます。はい。モリモリモリ。いや。<笑>首かしげて可愛いね。はい。ということで水をちょっと準備していきたいと思います。 皆さんにお届けしていただいて、その味を準備しましょう。 最後、皆さんたちの方にお水をね、渡していきます。はい、だよ。はい、どうぞ。 ひなたちのドアップの動画見れましたかねどんな動画が撮れたか僕が編集中に確認するんですけどはいとても可愛いひなたちでした皆さんチャンネル登録と高評価の方をお願いします今後もどんどん可愛いいひなたちが生まれてきますので是非チェックお願いします 以上、ミサとオフストイッチファームからコンニタンでした。バイバーイ。